平成31年3月17日、阿蘇市の草千里にある阿蘇火山博物館内に阿蘇山城ビジターセンターがオープンし、記念式典が行われました。式典は阿蘇火山博物館3階で、地元自治体や観光関係者らおよそ200人が出席して行われました。まず、環境省の森本秀香事務次官と 阿蘇火山博物館の久喜康弘理事長が挨拶。続いて熊本県の田島徹副知事、佐藤阿蘇市長らが祝辞を述べました。式典の後、阿蘇火山博物館1階の阿蘇山条ビジターセンター入り口でテープカットが行われ、オープンを祝いました。この阿蘇山条ビジターセンターは環境省が 阿蘇九十国立公園の四季折々の風景や観光情報を発信しようと阿蘇草千里にある阿蘇火山博物館内に事業費1億円で設置したものです広さはおよそ350平方メートルあって円形状に並ぶパネルや写真が展示されていますこのほかジオパークや草原保全、防災への取り組みなども紹介されていますビジターセンターは 国立公園の情報発信拠点として全国に64か所設けられ、阿蘇九十国立公園では南阿蘇と大分県の長蛇丸にあり、この日オープンした阿蘇三条ビジターセンターは3番目となります。また、ビジターセンターが民間施設に設置されるのは初めてということで、阿蘇三条ビジターセンターは年中無休で午前9時から午後5時まで入場料は無料となっています。